え早速もう色が変わってきました呼吸に関係する実験なんですけど、まあ、これあのまだ途中なんですけど呼気ですね呼吸器これえこの工作実験に関係してえ呼気ですね呼吸吐き出した呼気に含まれる二酸化炭素で で前にこう並んでいるのが BTB 水溶液なんですけども吐き出したこの CO2 水に溶けると酸性の性質を示すっていうことを表す実験ですもう一つあってこれ石灰水なんですけどもこれもオーソドックスな実験で石灰水に息を吹き込むとこう濁りが見えるとその2つを紹介したいと思いますこのブロームチンモールブルーですね BTB ですね これはただの水道水なんですけど BTB を水に溶かしますねちょっと溶けるまで多少の時間かかりますけどちょっと入れるだけでね溶きるとかなり濃くなりましたえ教科書的にはですね BTB はあの塩基性ではアルカリ性では青くて、えー、中性では緑で 水道水なんですけどもね、まあ、地域にもよるんですけどもここら辺では今いるところでは、まあ、やや塩基性シが出ているということですねこれを3つのプラカップに分けておきます でストローであの息を吹き込むんですけどあまり多すぎるとですね吹きこぼれたりするので、まあ、このぐらいの量でいいと思います 体, 体力勝負になるんですけど、えー、ストローですねこっち、えーとえー、とこれが元の色だとして真ん中からいきますねここストローで息を吹き込みます 早速もう色が変わってきましたまあ緑かなと、まあ、これが一応教科書的にはまあ中性の色というふうにね紹介されていることが多いと思いますでもう一つこちらもはい息を吹き込むとやはり緑色になりますね もう少し頑張るとはい黄色っぽくなりました、ねまあ、酸性色というふうに紹介されること多いんですけど、まあ、呼気え吐き出す息の CO2 二酸化炭素の影響であの二酸化炭素が酸性 水に溶けると酸性を示す物質だということを明らかにする実験ですねえっと呼吸呼気ですね呼吸に含まれる二酸化炭素 CO が酸性であることを示す水溶液に溶けると水に溶けると酸性を示す物質だということを明らかにする演示実験です でこれは受けといて今度は同じように石灰水に息を吹き込んでみるというものですこれ石灰水ですね、まあ、事前に調整しておいたんですけど石灰ですね水酸カルシウムは水に溶けにくいので 事前に調整するときにあのこう透明になるまでですねよく溶かして、まあ、時間かかるのでよく溶かした後、まあろ過をしておくといいと思いますで時間経つとやっぱりどうしてもこう白っぽくなるので事前に調整することが必要です、えー、それではやはりこの片方にですねもう少しこっちをこしてきますか比較のために 近くのためにもうちょっと大きくしてみます、はい、試験管でやること多いんですけど試験管だとこう吹き出しやすいので三角フラスクを使うといいと思います、えー、これだけの作業なんですけども少し濁ってきました 石灰水に CO2 が引き込まれて炭酸カルシウムができますね炭酸カルシウムの沈殿が分散している状態ですねでこれをちょこっと別の三角フラスコに移してさらに呼吸、息を吹き込んでみます変化が現れるまでだいぶ かるんですけども、若干色が薄くなってきた感はあります。吹き付けるだけでもコカあるみたいですね。あ、こぼれなくていいやこのやり方のが、だんだん色抜けてきましたね。 ブクブクやるよりも吹きつける方がいい感じで効果あるみたいですねはい1分ぐらい頑張ったんですけどまた若干濁ってますけどもうちょっと頑張ると、えー、しっかりあの色が薄まるあの透明になってくると思うんですけどはいえーまあ、これ何を表すかって言いますと まあ、石灰水ですね石灰水に CO2 を吹き込むと二酸化炭素を吹き込むと炭酸カルシウムの沈殿ができるとでもある一定濃度ですね二酸化炭素の、えー、をずっと吹き込み続けるとまたこう透明になっていってしまうと色が薄くなっていってしまうということを出しています。よくあの鍾乳洞の出来方ですね鍾乳洞鍾乳石の出来方の説明で。 石灰岩質のところに二酸化炭素を含む雨水が染み込んで炭酸カルシウムの石柱ができるとところが時代長いあの長い時間のけがとともにですね二酸化炭素の濃度が上がっていくと逆に一旦できた炭酸カルシウムが溶け始めて無色の 炭酸水素カルシウムです、ね、になってまた溶け始めるとそしてそれが繰り返されて固まったり溶けたり繰り返して鍾乳土鍾乳石ができると い, うというような説明に用いられる化学反応です。